チャレンジしましたはい水を捨てて。 大体目分量っていうんだけどねそうそうそう、はい、そしたらはいじゃ、ね、キャップをして同じことやって、ねはい。でこれアルカリだから、はい、あそれちょっとよくなかったな、はい、そのままでそのままであ、はい、で拭けばいいから、はいうん、キャップをしてで激しく振ります濃いうやつを捨ててくださいであとはねあの水道水で洗っちゃいます でででし激しく切って、で、また捨てて、もしくャ客の方に踏みにいってついてたかもしれないので、抜、は、け、い、ていって言 っ, <笑>、ね っ, ね、<笑><で><笑>ってま す, すと。 これカレー戻してハンカチあるす。ハハンンカカチチないですね これは彼は私使用でて、ねねはい、キャップをしンもえうううっち来てくれる待って俺もいにいた<笑> えっめっちゃめっちゃおっさりじゃなん<笑>すい。たまにちょっとゆっくりってくれる。たまにと完全体では。すごい。あすごいすごい。うんうん これ終わりいつ？ちょっとわかんない。で<笑>こっちこっちこっちこっち。こっちこっちこっちこっち、ねはい、コメント。すごいすごい。コメントちょっとざまに見せてくれる。<笑> あ, あすごい。できるんだね。ねごめんなんない。なんかもうちょっと感動が欲しいですね。<笑><笑> やらせ感がする。いやでもすごい。えもうもうなったよ。すごいすごいすごいもうなった。これでもいいもういい。早、うん、い, やいやまだおはよう。まだな、うん。え, え中の液体なくなるんですかこれ。いやなくならないんだけど。えなんか動画のもっと遅くなかった？うんはい、ちょっとお尻の方見せてくださこれ。はい、あできてるできてる。もうすげい。ちゃんとちゃんと追加し て, ってる。嬉<笑>しい。 近づけて、うん、10入れて。 それはね、水に流しても大丈夫です。はい、軽く洗って、そこに流して。これなんな大丈夫す。ね、はい、もう水洗いしないであ、これでもうね、あ、もう水から熱い。このままでいいです。で、これすりますか。 ややっっぱ優しく優しくやったら見もてます、はい、ちょっと手でくるくるくるってこう回してもらうとき。 光がこうそうそうこう、ううそうそういいいのちょっとこう回しててくれていいかなああそうそう。ゆっくりゆっくりゆっくくりり